もう一度ね you <laughs> クータでしたね、はい、?2 人と も, もうめっちゃ b ボーイのパワームーブスタイルを持ってて翔平、うんまあ、は本当にパワームーブに特化しててクータさんはパワームーブもうまいんだけど、うん、フリーズもうまいんだけど、うん、あの b − b イフレーバーとか、うんまあ、シレットとか、うん、そういうところにもすげえ魅力を持ってるみたいな なんかスタイリッシュさプラスアルファフリーズで決めるとか決めるっていう良さですよね、うんまあ、ただその根本のスタイルがそういう2人なんで3巡目になってちょっとやっぱ疲れてる感はいなくなっったです、ね、<笑><笑>そこは、うん、確かにね2人ともやっぱ今回は一部の強みを決めきるところがあって、うん、そこが良かったよ、ね ここが超かかりやすいから、ね、決まった時の待ってました感というか、ね、待ってるよ待ってるよはいっていうねそうそうそう盛り上がりを作れる強さ魅力っていうのはめちゃくちゃ大きいですけど、ねうん、もう久保田さんって最後にバトル出たの5年前とかでもうめったにバトル出ないんだよね、うん、に対して翔平は完全現役で、まあ、フレッシュですよねそうそう普通だったら実現しないバトル、ね、<笑>っていう面白さもある 翔平とかむしろバトルゴリゴリこう取、うん、に来る感じというか、うん、バトル中の印象が超強いみたいな感じになってきたので、うん、むしろここ数年ぐらい で,、うんでうん、そこれだから交わってなかった2人が、うん、交わったと、うんねうん、いいバトルでした。最